私このき ら, みきらめき夢サイト、本当に私たちも楽しみにしていますけど、今日ね、お天気がね、本当心配してたんですけど、こんな本当に青空になって、もう私たちも頑張って、みんな、ちょっと今日人数少ないんですけど、踊りたいいと思います今日の1曲目は、私たち の, あの初めてのオリジナル曲、ヤーコンちゃちゃちゃをお送りいたします。 皆さんもよろしくお願いします 「ロンマーンからやってきて」「つくばの土地に根を下ろす」<音楽>「そいつは野菜がふだもろか」「その輪はやこはたけのに」 お客様にれありがとうございました